あた私待ち合わせの 私もアイドルになりたくなっちゃったんですだから部活やめてナムコプロに来ましたはい私頑張ってトップアイドル目指しますから。 ちょっとわかる気がします私この前初めてアイドルのライブ見たんですけどすっごく元気もらっちゃいました私もあんな風になれたらって思ってそれでアイドルになることを決めたんです<笑>そうだといいなあのプロデューサーさん 私、早くライブで歌ったり踊ったりしてみたいです<笑>楽しみだな。ヘ<笑> 先生に褒められたんです。春日さんのダンスは元気いっぱいでとってもいいですね。って。<笑>はい、そうだ。プロデューサーさんにも私のダンスの成果見せてあげますね。 私すっごく上手になったんですよはい行きますよー 机を蹴っちゃっただけなので大丈夫ですはい<笑>気をつけます プロデューサーさん、怒ってないんですか おかしい顔してますけど。この後ですか。この後は。ああ、大変。今日は十五時から歌のレッスンでした。<笑>大丈夫です。走っていけば間に合います。それじゃあ、プロデューサーさん。 ん何ですかプロデューサーさん早くしないと遅刻しちゃいますよ<音声>大丈夫ですってだって最近の私絶好調なんですこの前はダンスの先生に褒めてもらったし毎日とってもずっと。 いいんですよそうだプロデューサーさんも今日私の歌を聴いていってください毎日のレッスンの成果見せちゃいますきっとすっごく驚くと思いますよ 次のライブで何曲歌いそう？ プロデューサーさん。え<笑>へ先生に怒られちゃいました。は、はい。全然大丈夫ですよ。ちょっとびっくりしちゃっただけですから。え、えあ、私。 プロデューサーさん。はい。私 でもそうですよねたくさん練習すれば私もライブで歌えるようになりますよねよーしもっともーっとレッスン頑張るぞープロデューサーさんはい私 プロデューサーサさんでも今日だって他のみんなはライブなのに私だけ出られないんですよライブ楽しみだったのに出られないなんてやる気が出なくなっちゃいました。 キャンセルしちゃったんですよね。私、後で怒られたりとか。見せたいもの？ 何倍もす ご, いすごく頑張ってる何で<音声>お客さんを楽しませるため。 になりますねんみんなのステージを見てたらなんか体がウツウツしてきちゃいましたよプロデューサーさん私これから自主練習します付き合ってくれませんか 大丈夫ですってばプロデューサーサさん私のこと信じてくださいよはい私みんなだけライブに出られて羨ましいなって思ってたんですでもみんなと同じくらいううん、うん、もっともっと頑張ったらきっと追いつくはず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 私もうじっとしてられなくて急いで全速力でみんなに追いつき お疲れ様ですプロデューサーさんはいみんなにお願いして付き合ってもらってたんですそれであの私に何か用事ですか ありがとうございますでも私が頑張れたのはみんなのおかげですよあの時プロデューサーさんが劇場に連れていってくれたからみんなのステージで元気をもらえたから私頑張れたんですプロデューサーさんもみんなと同じ。 私に元気をくれるアイドルですねはい私の元気ぜーんぶ届けちゃいます<笑>本当に嬉しいな<笑>みんなに報告しに行かなくちゃ あそうだちょっとみんなのところへ報告しに行ってきますねあともう少しみんなと練習していってもいいですかはーい分かってますさあ練習練習 よね本番までしっかり練習しなきゃ油断してたらまた歌の先生に叱られちゃいますよねいっぱいレッスンしてお客さんに笑顔になってもらえるようなそんな素敵なライブにしてみせますプロデューサーさんも絶対 ぜったい見ててくださいねはい<笑>本当に嬉しいな<笑>みんなに報告しに行かなくちゃあそうだちょっとみんなのところへ報告しに行ってきますね みんなと練習していってもいいですか？はーい、分かってます。さあ、練習練習。 はじめまして私春日未来ですこのステージに立ちたくて、今日まで頑張ってきましただから、今、こうしてみんなと同じステージに立つことができて私、最高に幸せですええー、と、 それじゃあう歌います。プロデューサーさんライブお疲れ様でした。<笑>ちゃんと見ててくれたんですね。 信じられないです<笑>そうですよね夢じゃないんですよねプロデューサーさん私の初ステージどうでしたか スも多かったしし自己紹介も引っっかかったりしてプロデューサーさんの言う通りまだまだだと思いますもっと頑張らないとえっまだまだなのに最高ですか 本当のアイドルになれた。 のアイドルになってみせます。 ですよでも、私も同じです。ステージに立って、みんなと歌ってる時、すごく感動しちゃいました。本当は少し泣きそうだったんですけど、でもお客さんの前だから笑わなきゃって。せっかくの舞台なんだから、泣くより笑おうって思ったんです。 プロデューサーサさん、こんな素敵な場所まで私を連れてきてくれてありがとうございます